どうも皆さんこんにちはゆずくんです。皆さんはワイヤレスマウスを使ってあれ電池がないみたいな経験はありますかそれはマウスの充電切れといって直すことができません。ならどうするか充電しながらやればいい。えそれ有線のマウスと同じじゃないかってワイヤレス充電しながら使えば有線にすることなく使うことができます。 今回はそんな便利なロジクール製品の開封動画です。では開封していきます。以前ロジクールの G Pro ワイヤレスのチャタリング修理動画を出したんですけど、再生回数も順調に伸びてきていて、やっぱりみんな自分で修理する人とか多いんだなって改めて認識しました。 なので、これからもロジクール製品の分解修理、ま、できれば改造の動画上げていきたいなと思っているので、興味あるよって人は、モチベーションアップのために、チャンネル登録、高評価の方、あとコメントもね、どしどしお願いいたします。付属品は、パワープレイベースって言われている、充電用のマウスパッドと、ハードマウスパッドと、クロスマウスパッドっていう、 マウスパッドが2枚入っててパワーコアモジュールっていうマウスにつけるモジュールと充電のケーブルと説明書が入ってましたもう説明書についてなんですけど写ってないように見えるんですけどこの説明が書かれてる紙の裏側にあったのでもう僕も探すのちょっと苦労しましまたね説明書なんですけどこれ中開けるのすごく苦労したんですけど 中に入ってんの、これ説明書だけじゃないみたいで、なんか開けてみると、かっこいいロジクールさんのステッカーが入ってて、あ、いらね。えっと、中にこういう、なんだろう、製品とかの、かっこいい写真みたいなのが入って、これも、まあ、いらねえっすね。えっと、説明書やっぱ読まなきゃいけないっすね。説明書読むために開いたっていうか、まあ、正直説明書だけのために生きてきて、いらねえ、やっぱ。え、保証書は絶対に必要ですよね。この、 保証が受けれるか受けれないかは決まると思うので、いらねえ。えっと、このティッシュみたいなのが入ってるんですけど、これ多分注意事項かなんか書いてんのかななんかティッシュっぽいし、なんかぐちゃぐちゃにしといた方がいいのかなってことで捨てます。次がですね、マウスの持ちやすさの変化について今日検証してあります。マウスパッドだけではやはりマウスの持ちやすさに対しては変化はなかったですね。 まあこれが持ちにくくなるっていうことはまあさすがになかったですね。で、下のやつをモジュールに変えたら重さが若干変わるので、えっと、まあ持ちやすさが変わるのか。こちらが今回検証したかった内容ですね。最初の方は何もなかったんですけど、途中からなんかあのホイール部分やボタンの部分がですね、左クリック、右クリックの部分がなんか押しにくいかなという風に感じてしまいました。心なしかなんかマウスから手が離れてるような、そんな感覚に陥ってしまいましたね。検証結果としましては、 モジュールに変更した場合、マウスの持ちやすさに変化はある。というのが結論です。次にですね、重さの比較をしていきたいと思うんですけど、今回こちらの体重計を用意したので、重さの比較をしていきたいと思います。最初が充電モジュールが付いてない方。0kg ですね。お次にですね、充電モジュールを付けた方の重さを測っていきたいと思います。あ、0kg ですね。 ということで今回こちらの2つに重さの差がないということでよろしいでしょうかそんな面白くない冗談はさておいて次にですねデジタルスケールの方を用意しました充電モジュールでない方のマウスの重さを測っていきます 80g ですね次に充電モジュールをつけた方の重さを測っていきたいと思います 83g ですねということで 3g の差があることがわかりました 何もない状態から 3g 増えるのってみんな気づくと思うんですけど 80g ある状態から 3g 増えても多分気づくの不可能に近いと思うんですよなのでもしこの動画が好評だった場合次の動画でロジクールの G プロワイヤレスの軽量化に挑戦していきたいかなと思っております